ねえねえ切り返し千人難しいことはわかりませんが右手が強いって注意されますそうだよねみんな言われるよね右手で振ってる人左手で振ってる人実は正面素振りの振りかぶりを見れば一発でわかるんじゃよ振りかぶった時に右手中心の人は左手よりも右手が下がってます反対に左手中心で振ってる人は左手よりも右手がずっと上にあります直し方いきなり左手中心に振れなんて難しいからまずは振りかぶった時も振り下ろした時も左手よりも右手が上に やることを意識してみてみねいいこと言ってんだけど音楽が気になって内容が頭に入ってこないんだよな。